こんにちは金子邦彦です大学教授です YouTube チャンネル紹介をしたいと思います私は大学でデータベースを専攻しています関連分野として人工知能3次元コンピュータグラフィックス統計センサーデータなどコンピューターを活用する様々な分野について教育研究を行っています 私の思いなんですけれども、データベース、人工知能、3次元コンピュータグラフィックス、プログラミングなど、パソコン、IT を使ってできることというのは、すごく広がってきています。そして、こういうことに興味があるけれども、どうやったらいいのと思っている人に、たくさん出会ってきました。私が所属する大学の学生さんもそうです。 この時に基礎の取得、パソコンのセットアップ、実践実習ということを重ねていくんですけれども、ぜひこれを助けていくために、YouTube も使っていろいろ情報発信をしたいなと思うようになりました。そこで、この YouTube チャンネルでは、学び、成長したいと思っている人、 特に入門者へ向けて、データベースの仕組み使い方、人工知能、三次元コンピュータグラフィックス、プログラミング入門、パソコン類の設定セットアップなどについて、解説・実演を行っていきたいなと思っています。このことを通して、こうした声に応えたいですし、私自身ももっと成長していきたい。 と思っています。どうかよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、ホームページへのご訪問もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。